何だだっったんださっきの大丈夫カズマくんどうしたのよ瞳の声にかぶって花子の声が聞こえただろうええパパとか遊んでって言ってたわずっとそういうふうに聞こえてたのかえ俺にはトイレを出る瞬間に別の言葉が聞こえたんだよ別の言葉ああ助けてってパパも瞳も助けてくれって も瞳ちゃんもいじめられてた相手も救ってほしいってことそういうことなのか優しい子なのかな花子ちゃんってな待っなおとなのかあ当たり前やんけカズマもあいナと一緒に遊ぶの 遊ぶって何言ってんだよナオト。さっさとこんなところから逃げねえと。ダメよカズマ。彼はきっともう手遅れよ。行こうカズマくん。手遅れたなんてそんなこと。 うんいつも水泳の授業中に気になってたんだけどプールの横に急行車の体育館があるんだそこからならプールに脱出できるかもしれないそこにかけてみるか体育館は1階から行けたんじゃないかなよし急ごう<笑> 気づいたかあ こ, こここは残念ながらまだ休校者だよそうか夢ではなかったか勝手に夢にすんなよなあんたが始めたことだろうがよあと気がついたのなら自分で歩いてもらえると助かりますさすがに疲れました お, お、すまない 私は気を失っていたのかはい今は脱出するために体育館に向かっているところですできそうなのかそれは行ってみないと分かりませんそうか校長先生私たちこの旧校舎に来てからいろいろ不思議なことに出会ってきましたその中で一人の女の子の願いを聞いたんですあなたが言う花子という女の子の願いを 花子の助けてという願いをそうか校長先生の知ってることを教えてもらえませんか何か脱出のヒントが分かるかもしれないので、はああ私の知っていることか当時花子は クラスでいいじめられていたあの瞳っていう女の子ですねそうだ彼女と花子は私が担当するクラスの生徒だった私は知っていたのだ花子がいじめられているのを何で助けなかったんだよ怖かったのだ自分の受け持つクラスでいじめが発覚することも そのいじめの原因が自分にあるということを認めることも校長先生が原因普通は親がクラスの担任になることはないんだ生徒たちを公平に教育するためになただその当時学校の教員が立て続けに辞めていき人手不足で仕方なく代わりの先生が来るまでのつなぎとして担任になったのだよ それからだよいじめが始まったのはあの瞳という少女は友人たちと花子をいじめ始めたそんな親が学校にいるというだけで悪目立ちしてしまっていたのだろうそのことが原因で妻と口論になる日々が続き 私はノイローゼ気味になっていったそして私はどうなったんだよ妻を事故に見せかけてまさか殺したっていうのああ何が何だかわからなくなっていた気づいた時には妻の体が目の前に横たわっていたよ ひどいその後妻の死は事故で処理された心底ホッとしている自分がいたよ私のキャリアに傷はつかないと安心したしかしすぐに不安に苛まれることになる花子ちゃんねあの子は私が妻に手を下すところを見ていた それに気づいてしまった私はその日から気が気でいられなくなったそれであのトイレで自分の可愛いい娘を殺すつもりなんてなかったさただあの日あの場所で死にかけている我が子を見た時にこれで助かったと思ってしまったまだ息があったんでしょうああ っって子も一緒にってことかそのあたりは知っているのだなそして夏休みと新校舎への建て替えなどのおこたこたのおかげで今まで事件が明るみになることがなかった2人は失踪ということで処理されたよまあその後に小学生の失踪事件が多く発生したことも 影響ししているのかもしれんが校長先生に殺された2人が旧校舎の噂の真相ってことなのかもねそういうことだったのか目撃されていた女の子は花子だったんだななんか悲しいねでもその花子が何で俺らに助けを求めるんだもう成仏したいってことなんじゃないのそんなの僕たちでできるの 幽霊を成仏させる方法なんて知らないぞよく聞くのは未練を解消してあげるということだな未練かなんだろうさっきカズマくんが言ってた「二人を助けて」ってやつかなそういえばでも瞳はどうすりゃいいんだあいつも花子と一緒で幽霊だぜ 確かに成仏させてあげることと私たちの脱出ってもしかしてつながってたりする可能性は大いにありえるな彼女たちの未練を解消するまで出られないってことこれじゃ体育館も当てにならないかもねそんな校長もっと花子と瞳のことを詳しく教えてくれよ何かヒントがあるかもしれないしそうだな 当時この旧校舎は小学校だったのだがそうだったんだ小学生だった花子は運動よりも読書や音楽が好きな子でねピアノを弾くのが好きだった学校では放送委員を務めていて責任感も強かったよそのくせいつまでたってもお人形遊びが好きな幼さもあったかなちょっと待てよ この校舎の七不思議って全部花子ちゃんが関係してるってことうーんますます花子のお願いを叶えてあげなきゃ脱出できなさそうだなそうねひとみちゃんの方は何か覚えていませんかすまんが彼女のことはあまり覚えていないんだ確か先生が多く辞めていった年の初めに転校してきたんじゃなかったかななんか不気味だな そういえば校長先生を襲ってた時途中から花子ちゃんの声じゃなくてひとみちゃんの声に変わったよねあれは何だったんだろうおかしいなあのトイレには花子の死体しかないはずだがえじゃあひとみちゃんはどこにそれが日を改めてトイレを訪れた時には花子の死体しかなかったのだ 実は生きていて逃げ出したのかとも考えたが失踪者が見つかったという話も聞かなかったしトイレから出た形跡もなかったのだ瞳が消えた結局何もわかんないねとにかく校長先生は外に出たら自首してくださいねそうだなすまなかった 花子ちゃんやひとみちゃんにもきちんと謝ってくださいあ約束するよしそうと決まればとにかく先を急ごうそうだねあ体育館の扉が見えてきたよあれかうっぐっ重てえなだいぶ、うん、錆びついてるね、うん 真っ暗ねぼさっとしてる暇はねえぞさっさと出られる場所を探そうそうね手分けして探しましょう私はあちらの方を探してこうよあんまり時間はなさそうだな急ぎましょうダメだこっちは全部閉まってるこっちもダメねやっぱり扉や窓からは出られないのかな おい、こっちに来てくれ何かあったのか校長ここを見てくれこれは洞窟もしかして防空壕私も知らなかったがどうやらそうらしい部隊の下にこんなものがあるなんてこれどこに繋がってるんだわからんが風が流れているところを見ると外まで繋がっているんだろうここからなら脱出できるかもしれないってことね 悩んでいる時間はなさそうだ行こうみんな